おはようーはやーうんうポンちゃんがどいた味かなどきました。 パチンパチンパチンパチンパチンパチンパ a ンパチンパチンパチンパチンパチン。<音声> なめてくれました。ちゃんく ん, んが お, お口のところなめてくれました。ありがとう、ちゃんくん、優しいね。そう、ボキボキは結構ね、過ごしてるよ。すごいね、そうだね。あ、ご、うん、一旦は、はや、一回起きたんだけどね。もう一回寝ちゃったね。さあ、今日も、えー、黒犬おじさんが勝手に歌うチャンネル。 生配信のスタートをしますその前にやらよっはいこの喉のケアねこれとのどあを欠かさずにということです君は一人 見てるだけ見てるだけさ」「雨は手のひらにいっぱいさ」「そうさ僕のここあまりにも若すぎたと」 ン, ジンはい、ジャンおいでジャンはね、今、ブラシを、ね、カジカジしているいはいはい、おいであ毛がまだついてるよちゃってるから洗濯しなきゃ。 ここそ、ジャンくん、うん、じゃんくん、乗る乗るんですか乗るのいいね、ジャンくんジャンくん乗れる本なら乗っていいよ、ジャンくん外、どしゃぶりなんだよすごいねどりだよ、ジャンくん ひよちゃんが来たのはさ雨宿りに来たのかな、うん、あの時降ってたかちょっと分かんないけどね、うん、窓辺に鳥が来ました撮れはしませんでしたけどカメラを取り出そうとしたら逃げましたこんなの土砂降りじゃ買い物大変だねうん今は行かない、うん、でもやむのかな ウェイジャンケんジャンケんジャンケん歯ブラシみたいになってるよこれ。